みなさん、こんにちは。国際語学研究所のコミドーです。一歳の子供の脳についてご紹介いたします。アメリカ人の一歳の子供は生まれた国の言葉を脳の力で覚えたのです。 系は物を噛むことよりももっと大切な役目があります。歯は生まれた国の言葉を話すことができるために歯が生えてくるのです。下前歯日本がどの歯よりもいち早く 生えてくものです物を噛むためのものであればものを噛む奥歯やものを噛み切る剣歯の葉がどの葉よりも早く生えてくるはずです。世界中の赤ん坊は下前歯2本が最初に生えてくるのです。 生まれた国の言葉を話せるために生えてくるのです。この下、前歯は脳の記憶の回路とつながっており生まれた国の言葉の単語を記憶する重要な役目をしているのです。1歳の子供は 葉が生えてくると生まれた国の言葉を徐々に少しずつ話すことができるようになるのです。人間の歯はエナメル質でできており体の中で一番硬い部分です。 耳の鼓膜が震えて伝わってくる振動音が硬いエナメル質の下前歯に響きその響きの振動音を脳が英語の声の周波数の波で脳が感知して言葉を 記憶できるのです。歯と言葉と脳は密接な関係があるのです。また、下唇の柔らかい粘膜の箇所がした前歯2本に触れることで英語の 単語の音を作り母国語の声の音色で英語の言葉を発音することができるのです。この下唇の柔らかい粘膜が硬い下前歯にかすかに擦れたり 触れたりすることで、生まれた国の言葉の微妙な発音の違いの音を言えるようになる重要な役目をした前歯日本がしているのです。